私の実家であるところのやおやさんに着いたよこ、ん、に、ちわさあ君たちにも甘いお菓子をあげよううわあ全身で怪しいお兄さんを表現してる人出たリンゴ この人は確かに怪しくてあれな人だけど敵じゃないよ僕は レ, レス怖くないよあなたたちの世界の人たちって全員テンションが独特すぎるんですけどさあここでせっかくだから。 甘いお菓子るよしょ、ま、勝負 りね。 調べていい。るのかいえ、ええ、学校上空にある空間の歪み的なものはまだあのままなんです詳しい原因は分からないけど何者かの意図は感じるね<笑>僕も君たちについて行くよ。 いろいろ気になるしこのままだと元の世界に帰れないしねおじゃおー全部解いちゃうよ 先輩ですドドドドドドドドドドドド ド, ド先輩落ち着いてください怒ってるんですかいやあ安藤リンゴくん普通にしゃべったあの骸骨3人組が福引きの順番を守らないのだあっちゃん その3人組は緑茶コンパクトにまとめてきたレッツ ところであなたたちに聞きたいんだけどなんでも聞くないよいぞ今回の出来事空間の歪み的なものを起こしたのは君たちなのかいそんなわけないだろじゃあそんなわけで忙しいゆえさらばじゃ おや向こうの方でどこかで聞いたことのある声がするよ行ってみよう手は抜かないよ。